しゆきよしゆきよしゆ き, よしゆきビジョンメイチチョコレートアイスクリームブアー濃厚プレミアムチョコレート恋濃いコくと上質な滑らかさメイチ チョコレートアイスクリームバー買ってきました見ていっちゃいましょう<笑>チョコレートを練り込んだ濃厚な味わいのプレミアムチョコレート アイスクリームとありますお期待が高まってきますねいただいちゃいましょう本体が。 姿を表しましたシンプルに一つ入っていましたそれではちょっといただきます<笑> うん、まあ非常にシンプルなチョコレートのアイスクリームですね外にこうチョコレートのコーティングがあって中にちょっとチョコレートのアイスがある感じですねまあなんですけどなんて言うんですかこの中のアイスクリームの 口どけの良さがやっぱりいいですねあとはこのちょっと表面のチョコレートがいいアクセントになっている感じですねうんでまあ 濃厚とあるんですけどちゃんとあのアイスクリームの口溶けと適度なこうさっぱり感っていうんですかそれもちょっとあるんですよやっぱりうん<笑> あ, あやっぱりこの この適度な濃厚さとこのアイスクリームの滑らかさと口溶けがいい感じですねやっぱり ね, ねいやーでもなんか普通にシンプルな味わいのアイスクリームなんですけどやっぱりこのさっぱりとした感じとこのチョコレートの加減がね絶妙なんでね まあ、なかなか、うん、いいと思いますですねよしよし以上メンチチョコレートアイスクリームバーでした